さて今からね参りますのは日本で最高に美しい石越にね行きますからねさてどこでしょうえ関、ー、だけでそうやな3400もあったかねそれで最高最高やね水た中でねこれが。 もう個分ですね、古墳の規模はそんなに大きくないんですけどね2 5メぐらいあるかね霊宝館浮見堂さて 今日はこういうおるかね、おお、おるおる。いっぱいこういうおるんですよ、これ、これ。みんな野菜あげてくれてんだよな、わあ、よくおるやんか。すごい数や。はい、こういう、見とるわじゃない、こういう、はい。ここだこれ、はい、これ。はい、失礼します。中、マスってあるんだよね。すごいですね、作りが。はい、失礼します。 ここはライトいりませんからね。きれに、ねうん。ライトつくんかね、つかないか。見てください、これ、すごいでしょ。一枚もんやからね。天皇陵と同じような作りでございますね。ああ、中はね。一二三四段かね。四段やね。すごいでしょ。 コンクリートブロックで作ったぐらい綺麗いや、ね。で、上は1枚んでございますからね。高さが2メーター4、5畳ありますからね。素晴らしいね、はい。失礼します。これね、前は小さかったんだけどものすごく大きいのだとね、小さいの一番端にね、ちょろっと置いただけだったんだけど、あらあら。 願掛不動どでございます。ほう、五段から一二三四五段。すごいね、やっぱり、この。扇動の位置なんかすごい。もうね、孤独の肌の変わらんね。 これは皇族の方やないっていうのことを言われたんだけどね。まあ、いずれにしても、政権内にいないと、こんなこと作ったらね、怒られますから。何やってんねん、言ってね、すごいね。上もね、一枚二枚かね。これはね、一回見るだけでね、価値があります。すごいんでございます。みんな来てあるけど、みんな入らないんで、な中に。 ちょっと頭がね、低いんでね、頭が。ほら、ほら。これは本能でございます。正月はね、にぎわうので大変だらしいですけど。 ここの規模、ねね、そ, そしたら東ここも見ときましょう東 観音さんでございますあ、こう書いてある十二弁観音こちらが東古文でございますこちらは履てないんですけどねこちらがちょっと古いかな ちょっと中まで見えないかちょっと見えませんかねやっぱり全然違いますからね石がいっぱい<笑>積んであるわねこっちはね、向こうはもう一枚やからね、手前は先導は、奥の方が見えんか奥、広いんだけどね えー、と前はなここは何やったかね前は移動かなかったりするなかたかね移動があったみたいだけどねあらーほら大きい上は見えないか一応ねこれで見ると両袖 で, でございますけど大きい石かってませんね ちょっと容姿が違うんだけどね二宿温度は、はい、ありがとうございますよく見えましたう奥ま で, でちょっと合格も上がってみましょうかね、はい おうお、YouTube で発信してくれてんだよ。それほら。これはそれです。合格。うさぎさんが、両方に。2023年。1月言うたかな、これやってくれてんの。毎年ね、12月から1月ぐらいの間ね。江戸花壇でございます。ね。で、これが、浮き実の。 おーいいやねこうすごいねみなしの後、二と二条山とうーんと胸びれはちょっと見にくいねあ、ちょっとちらっと見えるかあのー、西郡は違うじゃないかと言われてるわけねもっと古いんじゃないかって。 りましょうか何年か前に来た時こうデコボコしとったんやけどきれにしてくれてんのやんかねデコボこの道は上がってきたんやけどその記憶が残ってますわそれとも階段わからないからそっちの横は上がってきたんやけどね ここは工房たちやからねは行くことこいく と, いくといらっしゃるか。らねあのやがてよ っていうんだろうか分からんな。 さて、外界を眺めてみましょうかあれ、あの山なんだろうな、この山が気になってんだけどあの山南やね南に、どれやろう、2、3キロそんな感じかな ありがとうございました終わりましょうか 盆うるさいこののを、ね、うけよんられへんでよほら珍しいよね。 完全に切りましたかこうねえ知らないんだけどはいありがとうございました西高音東低音でございました。